はい、こうくんパパです。今日はね、楽しみにしてたものが届いたんですよ。で、その届いたものっていうのが、はい、こちら、バッファローさんの方から10月11日ぐらいかな、に発売された、w i f i 6対応ルーター、WXR-5950AX12R っていう商品。 そのねデモ機を今回バッファローさんの方からちょっとねお借りすることができたんですけどこれがねちょっとすごそうなんですよ。以前このチャンネルでバッファローさんついにね本気モデルを出してきたっていうことでライブをねやったりするぐらいちょっとね個人的に気になってた商品なんですけれども実際どんなところがすごいのか実機の方を見ながらねあと動作検証の方もしていきたいと思います。 はい同梱されている物品はこんな感じになりますちょっとねあのデモ機なので正規品とはね一部異なるんですけれども LAN ケーブルが1本電源アダプターが1つ電源アダプターに挿すケーブルですねこれも1本アンテナ設定ガイドが1枚セットアップガイドが1冊で中身の方を見ると正規品にはこんなものがね一覧でついてきてるみたいですねはい そしてこちらがねルータータ本体になりますここのね前面のパネルね、ここはね、結構質感が高くて、まあ、非常にねかっこいいんですけども、これね、ちょっと初回限定モデルなので、ここのね上の辺り、見えますかね、ここの辺りとか、あと背面、はいでねこの背面の方もスケルトン仕様になっていて、ちょっとサラマンダーっぽいですよね。この赤い鉄板が これヒートシンクになってるんですけど、これ2枚入ってるのかな、ちょっと上から見るとね、まあ、かなりしっかり冷却してくれそうだなっていう印象ですね。で、外装の方を見ていくと、正面にインジケーターランプ、そして左側面には AOSS ボタン、あとはルーターの切り替えスイッチ、あとはオートマニュアルのスイッチ、あとはリセットボタンですね。で、背面の方は 壁掛けが、ね、できるような穴が2箇所ついていて、あと、ここの下の、ね、スタンドは取り外しができるようになっています。右側面、はい、下の方から電源を刺すところ、電源のオンオフボタン、USB ポート、ワンポートが1つ、そしてランポートが4つになります。そして上部にはアンテナが4つ、ね、取り付けされていて。 これは取り外しはできないタイプなんですけど、まあ、360度、まあ、好きな角度にね倒して調節できるような形になっていますはいでこのルーター何がすごいかっていうと大きく2つあって1つ目は最新の通信規格の w i f i 6に対応してる点なんですよこれ今まで最速だった 11AC っていうね通信規格の上位に当たる 11AX っていう企画、まあのことを w i f i 6ってまあ呼ぶんですけれどもこれがね結構早いんですよこのルーターの最大性能としてはこんな感じで非常にね早いわけなんですがここまでね高速に通信できる端末ってそうそうないので例えばスマートフォンの例でねお話をすると 11AC 対応のスマホだと 866Mbps だったのが w i f i 6対応のスマホだとねなんと 1200Mbps もね出るようになるんですよで w i f i 6の対応のスマホといえばはいこちら iPhone11 シリーズねこれが国内初の w i f i 6対応スマホになるんですけど実際これでねどれぐらい速度が出るのか後ほどね試してみますね はいそしてねこのルーターのすごいところの2つ目2つ目はここですよこのワンポートとランポートこれがどちらも10ギガ BPS 対応してることっていうのがねこれがまあなかなかないんですよ、まあ、最近10ギガ対応のねインターネットプロバイダーもまあ結構増えてきていてすでに10ギガ回線ね利用してる方もいらっしゃると思うんですけど 10ギガ環境でね w i f i ルーターを生かしたいと思ったときに例えば、ここのね、まあ、今インターネットって書いてるここのワンポートが1ギガ対応だったりすると、まあ、せっかくね家まで10ギガの速度で回線が来てるのにワンのねここの1ギガのポートを経由したときに結局速度が、ね、1ギガ BPS に落ちてしまうんですよ。なので このワンポート、ここがね10ギガ対応っていうのが非常にね、まあ、大切になってくるんですね。でなおかつですよなおかつその隣のね、はい、この1個上のこの LAN ポートも、まあ、1つだけなんですけど10ギガポートがついてるっていうのが、まあ、非常にねこの商品の重要なポイントで Wi-Fi だけじゃなくて例えばここにね デスクトップの、まあ、1 0ギガ対応のデスクトップ PC なんかをつないで使ったりもできるっていうのがねこの商品の最大の魅力なんじゃないかなと思います。 それではね、こちらの Wi-Fi の速度見ていきましょう。まずはこちらの Galaxy S10 Plus ね、こちらを利用して e l e v AC 接続した時のね速度を測りますね。はい、ダウンロードが669メガですね。まあ e l e v AC でもね、かなり速い速度がね、まあ出てるんじゃないかな。 思うんですがではお待ちかねの iPhone11Pro ねこちらで w i シ f i 6接続測ってみましょうかはいこれついに出ちゃいましたよ 900Mbps 台いやこれ実測でこの速度だったら もうほとんど優先接続と遜色ないレベルじゃないですかねはい、で家の中でいろいろね、測定した結果をちょっとまとめてみたんですけれども、まずはね、ギャラクシー S10 プラスの結果からね、で今回、ルーターはこの2階の洋室3っていうところにね、まあ、設置して測ってるんですけども、11AC でもね、結構早いのよ。ね。 でねアンテナもあの3本のところとかもちらほらあるんですけどそれでもね結構通信速度がそんなに落ちてないのでルーターのアンテナのね受信感度が結構高いんじゃないかなっていう印象でしたねでお待ちかね iPhone11Pro の結果早いでしょ<笑>これちょっとびっくりしたんですけどやっぱりね全体的に2割から3割ぐらい 早いんですよこれ、2階にルーター置いてるのに、例えばこの1階の風呂場とか、800メガとかね、めちゃくちゃな値出てるんですよ。これはね、ちょっと化け物ですね。今までこんなの見たことないぐらいの値がね、ちょっと出てるなっていう、でちょっとね、あの全体的にアンテナの本数、これね、ちょっとばらついてる印象がねあるかなって思うと思うんですけど、これね、はい、このルーターのこのアンテナね、 このアンテナの向きによってね、結構指向性で変わってくるんですね、あの電波の飛び方っていうのが。で、ここ、見えるかなはい、ここね、平面になってる面、こう倒すとこうね垂直になるんですけど、この平面の面に対して、電波がねこう飛ぶような形になるので、これのこの向きとかね、この角度調整することで、だいぶね、 あの家の中の電波がね、改善するように調整できるような形になっているので、このアンテナの角度調整ね、これ、だいぶ重要なポイントじゃないかなと思うので、ご家庭の環境に合わせてね、アンテナ、ぜひね、調整されてみてください。はいということで、こちらのルーター、どんなね人におすすめかっていうと、まずはやっぱりね、10ギガ回線、これを引いていて、フルに使いたいっていうね、 使い切りたいっていう人にはね、まあ、やっぱりこれ多分今のところこれ1択ぐらいしかないんじゃないですかね。LAN 側もね、10ギガ対応してるっていう。であとはやっぱり Wi-Fi6 ね、iPhone11 シリーズ、今だとね、はい、そういうのをお持ちの方で、まあ、今までよりも早く使いたいっていう方には非常にいいかなと思います。で、10ギガも引いてないし、Wi-Fi6 持ってないっていう方でも、 さっきの検証結果からも分かるように、このアンテナのね、多分受信感度が結構高い印象だったので、w i f i 6じゃなくても、結構ね、今までよりも多分通信速度が改善するような、多分環境が作れるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう方にもね、非常にお勧めできるんじゃないかなと思いました、はい。で、こちらのね、商品の詳細は説明欄の方にね、いろいろ記載しておきますので、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。 はいそれではねまた次回の動画ライブでお会いいたしましょう。コクンパパでした